皆様こんにちは DJ あさぴこと朝香智子です今回はですね第3回のラジオゲストなで形のモディさんと一緒に豊洲フォレシアに期間限定で設置されていたラブピアノ5号機に会いに来ました実はそこでなんとあさぴはですねモディさんから無茶ぶりをされてしまいますさてさてどうなってしまうのでしょうか私本当に両方全然聞いたことないんであ連だよ、ね、そうですね たありがとうござい ま, す<笑>ました。<笑>この演奏の全貌皆様とても気になるかと思いますがぜひ今日このあと4月20日夜25時からの「朝日のピアノプラネタリウム」のラジオ番組をお聴きいただいて。 数日後フルバージョンをご覧いただくとより一層楽しめるかと思いますラジオ放送は概要欄に放送局一覧を載せておりますエリア外の方もリスラジなどのアプリでお聞きいただけますのでどうぞお楽しみください